ペチちゃーん前はメギキュラのようで呪っただけで帰っちゃったけど<笑>こいつがメギキュラを宿した悪魔つきダークトライアドバニカ私が目的ならなぜハート王国をだってそうしたらもっとやる気を出してくれると思ってあんたの手下は全員やっつけたわやっつけてないでしょ<笑>ああ気持ちよかったああバニカさんありがとうございますうっうっ <笑>あんたはトトロロペチカちゃん以外のザコ片付けなさいよバニカ様もっとうんずてくださいましこいつら殺しても殺しても死なないからどこ行こうとしてるんであなたこの国をズタズタにするのはこれからですよバニカ様の名のもとにね各地の敵もこれこそ愛の力よくもよくもこの俺に傷と痛みを この私によくもあんな集体をささせてくれたわねどいつもこいつも何か言ってるわね衝動だでも私を倒さない限りあいつらはよみがえり続けるよやる気出してくれたかなロロペチコ長チロロペチか行くわよはい絶対に倒す海流の方向何今の蛇攻撃あ 君たちの相手を出でがしてあげるから先ほどの攻撃にうまかさを無駄種をまぎれさせておきましたわでもそれは君も同じこのカエルさんは私に任せてお二人は悪スガスをバニカ様魔法棟の最高ロロペチカが言ってた通りあいつはちょっとロロペチカはい ちょっと調べ物してましたそれよりスペードのダークトライアドは自分の魔法とついている悪魔の魔法2人とは一度戦っていますので対策をし戦術を練れますああ さ, さすがロロペチカちゃんけど私が一番いいとこもらったよねロロペチカには私がついてるそんなことはさせないわ世界中魔法と闇魔法楽しそうだけど闇魔法ですって他のダークトライアドは何してるのよ 世界中魔法闇魔法ハート王国女王は歴代の女王の力ここはその膨大な情報量がこの場所こそ彼女が全知の巫女と呼ばれるゆえんであるなんてこと彼女たちのダークトライアドの思いのままにしておくとこの世界をつなぐ扉が開かれ世界は終わってしまうなんですって なんでそんな恐ろしいことがそこで生き残る強いやつと私は血をたぎらせたいのまあ先のことはいいから今は今私を野放しにしておくわけには絶対にいきませんだから今私たちがここで倒しましょう世界の命運は私たちにかかっている水精霊魔法ウーネデルミロスピアこの水域はあなたの血液魔法の力を半減させもっと。 もっと激しくむしろ軽装の方が水と一つになることができますそれもまた水と一つになりより速い動きを実現するためですバルキリードレスマーメイドフォームこれ以上何一つあんたの好きにさせないわやめルさ一段と楽しくなりそうすぐ死なないでね悪魔の力 50%! <笑> 血が固まりにくい私の魔法の中でさえこの力あえたいいよ限ってきた 1% 上がっただけで威力が桁外れに 52%53% <笑>もう諦めおでにベルベルされるよ はあなたたちなんかに負けないように依頼してきましたお母様の敵討ちのためだけじゃない<笑>はっロロペチカさんは本当にすごいですわそうね認めてあげなくもないわいいえー そんな私なんて魔力もグリモあるルも歴代の女王の積み重ねが継がれているものですのでハート王国の女王が務まるのかずっと今でも不安ですメギキュラを宿したバニカと戦った時もその結果呪いを受けてしまって皆さんの前では女王の立場を忘れて不思議と本音を言えてしまいますこんなこと言うのはもっと女王失格だと思うんですけど私死ぬのが怖い女王として王国のことを考えなきゃいけないのにあすみません王が人前で 何泣いてあ別に泣いたっていいじゃないですわノエルさんミモザさん私たちは絶対に勝ちますわ 65%67% 今の私全力で 70% それを待ってたわ血液魔法の出血量を増やし彼女ならこれで必ず悪魔の力を出してきます切り札を出します ミロさんが持つ免疫の中お二人が成長し私とウンディーネも成長すればご自慢の悪魔の力空間させてもらおうわ学べと空間魔法ドヤ長いあんたたちみたいな奴ら世界のロロペチカも奪わせない